私たち共演です。本日6メートルかなり少ないですが一生懸命踊らせて…<笑>これこの曲じゃないですよ。この曲じゃない。<笑>で今日が私たち共演の踊りを収めとなります。一生懸命演舞いたしますので最後までしっかり見てください。よろしくお願いします。